みなさん、こんにちは。山本真央です。お願いします。お願いします。ゴルフの撮影で、今日は。じゃん。今日は、<笑>はい、あのー、前真央ちゃん、フィッティングを受けたことがないって言ったんそ。そうですね。そうです。はい、もっといいクラブあったらいいなと思いまして。はいはい 調布にあるゴルフパートナーフィッティングスタジオはい調布にやってまいりました本当に初めてなんですよフィッティングがかめちゃくちゃ楽しみなんですけど早速、はい、中に入りたいと思いますはい大丈夫で す, す, す, すこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします ミネさんです。<笑>お願いします。天条拳フィッターミネと申します。よろしくお願いします。えー、ィします。レ、はい、ッティングが初めてなんですけど、もうそういう方大歓迎でございます。大丈夫ですか、ね。大丈夫です。はい。じゃあどうぞおかけいただいて、はい。平均スコアとかって分かっりされますか。八十五。八十五。素晴らし い,、はい。習ってらっしゃいますどっかで。そうです。あの小五ぐらいから三年間ぐらい習ってて、そこからは。 ゴルフをはいざっくり分かればで、ね、大丈夫ゃうですが平均、はい、のパターン数とかって分かりますかパターン数かざっくりでいいでざっくり何、うん、ありってことだけはそう何 あ, ありってことだけは分かってますス、はい、<笑>リーパットすることもそういうのはないいや、ありますねあるドライバーでオーディーのことはありますか、ね、ドライバーはあんまりないです今お使いいただいているクラブなんですけれども、うん テーラーメイドの M4。M4 これがある。はい。がすべて。今日ちょっとクラブを、はい、あの持ってこれてないんですけど、はい、本来はですねクラブをお持ちいただいてあのしっかりこう測り比べさせていただきながら、はい、あのご納得いただくというのが、まあ、基本にもなります、はい。はい。今日は近しいものをご案内させていただきます。はい 安定感が欲しいのか、いろいろあると思うんですけど。聞きます。聞きます。はい、かしこまりました。今だいたいドライ何ヤードぐらいのイメージですか。二百十とかですね。はい。もう十ヤードぐらい飛んだりとか。はい、かしこまりました。はい。ちょっとじゃあすぐはい。行きたいと思いますんで。す、は、で、い、よろしくお願いします。ますえミネさん、はい。クラフトデッキ、はい。だいぶ長いとお伺いしたんですけど。そうですね。十五年ちょっとぐらい。<笑>はい。 日曜法もやってます。えっ、ー、とお店の店員さんとしては20年ぐらい。ああ、はい、なるほど。クラブの知識もわかるし、はいクラフト系もそうですね。はい最強じゃないですか。にとんでもございませ、うん。すごいよね。調布に こ, こんな場所だよ。<笑>はい、<笑>最近ですかここできたの。はいえっ、ー、とオープン4月の28日にさせていただいた。本当今年なんですね。はい。 あのしたってないお店になります。そうちょっとお伺いしたんですけど、まあゴルフパートナーの最高峰のクラフトマンでミさんが、えー、ですごいえー、だってめっちゃありますよねゴルフパートナー。そうそうそう、はい、その中のもうキングオ部、えーえー、キングです。す<笑>いす<笑>えー、い本当にだかプロとか研修生の方とかも、えーえー、あの。 訪れてるう、ね、あの峰もう峰さんも訪れてくるもう峰さんが北海道行ったら行ったことないと思うんですけど北海道に行っちゃうぐらいもうほんとそのぐらいですよ<笑>すごいいって聞きましたそうそこでめっちゃシャフトとかあるじゃないですか そ, うす、ねそうはい、この環境でそのフィッティングができるっていうはいすごいそうだちょっとね、はい、10ヤードとは言わずそうです、ね、いいクラブが見つかるといいなと思うんではい、はいはい、じゃあお願いします えー、っと軽くもんがくはしましょうさすがに、えー、っといきなりドライバーは何なので軽くでちょっと打っていただきましょうかですちなみに重いですか軽いですか なんとなくあればか、やらたい。ちょっと、思いかなんです、ね。はい、そう思います。なん、ね、かもう、当たり前のように、トラックマンが<笑>。い<笑>はい。みず、あの、これ、トラックマンって、他と比べて、良さって、どんなところがあるんですか。あの。そうですね。あの、一般的な計測。 でえー、と飛距離が出る、ヘッドスピードがっ、えー、とスピン量が測れる、だいたいそのぐらいが基本にはなってくるかなと思うんですけど、うん、トラックマンの場合は、入射角が測れたりとか、うん、あとはクラブパス、要はクラブの通り道ですね、うん、どんな風に振る方なのかっていうのがと見れたりとか、えー、そういう細かいところまで結構見れるので、うん、あのそのあたりが一番大きい部分だと思います。うん、じゃあ、先ほどあのアンケートで聞いたのと、実際のデータを照らし合わせて。はい ああはいもうドライバーとドライバーじゃないヘッドとシャフトうんもう見つかったみた い,、えー、早いでは、はい、ドライバーを打っていただいて姿をちょっと見たいなと思いますんで、はい 今お使いいただいてるのに近しいんじゃないかっていうもので一旦試させていただきますね、えー、いますでは、はい、ちょっとドライバー を, ドライバーをはい、はい、試していただきたいと思います、はい<音声><音声> うん。うん。なんとなく普段使っていただいてるのに近いんですか。はい。 いすはいうん、すごい。すごいね、いなんかあのこんなにあるからさ、それで近いの当てるってすごくない。ですすごいです自分でやったら。ら無理だよね。<笑>無理だよ<笑>まあほぼかですけどね。うん、まあでもね、長年のあれですよね。経験ですよね。そうですね<笑>あ。ほぼほぼ宣言通り。 200から、2うちょい。ありがとうございます。え、はい、そう、さっき、あの、できれば、クラブがあった方がいいって、はい、あったじゃないですか、はい。今、結構、ヒアリングだけでも、はい、こう、これだって、こう、なんか、似たのを当てれてると思うんですけど。はい、やっぱ、それは、あった方がいいんですか、はい。そうですね。あの、実際、お使いいただいているクラブの、例えば、その高さだったりとか。 えー、っとそっか、まあ、重心の位置だったりとか、うんうんうんうん、やっぱりそれぞれのクラブでちょっとずつ違うので確かにはいあのー、なのでしっかり比較をさせていただきたいと私は思っている確かにそっかなんかこれいいって持って帰ったら、はい、なんかあれなんか長かったぞとか、はいあのーまあ、あとそっか持ってきてここでこの計測器で間違いなく良くなってれば実際も良くなってる、はい、っていうはい比較でまあ間違いないですもんね いろいろ出させてもらって、はいはい、ちょっとこのセット使いながらいろいろ試していきたい、はいはい